はいどうも石原ジ一郎でございます。えー、今回まあ、取り上げるネタとしてはなんでしょうね。まあついに今日まあ主犯指名選挙がその国会議員のあれであってついにと言っちゃなんだけどまあ決まってちゃ決まってたったら決まってたって言ったら決まってたかもしれないんですがあの。 菅義偉さんまああの自民党のその新総裁としてまあ主犯指名選挙を圧倒的にまあ自民党 の, その全ての議員が賛成したことによって選ばれたあと公明党も含めてっていう形になったわけなんですが何かちょっと なんかネタにする上で無理やり感があるけどちょっと面白みのあるものをちょっと発表したいと発表してちょっと評したいと思いますええー、まあ今回まあ分かりきったっちゃ分かりきったことではありますがあの枝野さんがその衆院においてまあ 立憲民主党と国民民主党で指名されたという、第2位の指名の人数を獲得したということなんですが、3番目がその参議院議員の片山虎之助さんですね、日本維新の会の参議院議員ですね。4人目がその、4番目っていうか、4番目があの中山成明ですかね、希望の党の衆議院議員。 ということ で, でその5番目 た, ただ一人にその小泉進次郎さんが選ばれたっていうことでまあ皆さんというかその国会の方がもう苦笑というか失笑がもう出たってことらしいんですねで誰が投票したかっていうのはもう大体あの見なくてもわかるんですよ私は。 それが、まあ、僕の中じゃもう大体その丸山穂高というのはその NHK から国民を守るとあの NHK をぶっ壊すっていう前にその日本維新の会にいてその戦争をしないとどうしようもなくないですかってその北方領土 のところで、国権主義をあらわにしちゃったわけなんですね。このご時世の中で。その、まあ、コロナ禍より前の話なんですが、まあ、この方、官僚出身ということもあって、毛並みは良さそうなのに、少々、あれなんですかね。 人として育ってないような感じがしますね、その。よくわかんないですけど。うん。まあ、それで、なんでしょうか。丸山穂高をその指名したっていう形で幕を閉じたわけなんですが。丸山穂高が、あの、その、 小泉進次郎まあ思えばその小泉進次郎のポストを狙うものっていうのではその一人いてその音しゅんっていうのがいるんですけどその音喜多春は竜がごとく読んでその「沖田誠」っていう名前で出てきたらしいんですね。まあ、まあさにその いわゆる自分のコネを使って出させてもらった。それで結果的に、僕もたいあの竜がごとく4と5を見てて、彼はすごいなって最初は思ったんですが、政治家にいざなってみると、あれなのかな、本当なんか、口の利き方を知らないのかなっていうのを感じましたね。 その他のその敵に対するその思いがというか無頓着というかそういうことがあったわけですねまあ勝負の世界において最低限リスペクトをするっていうのはあのルールっちゃルールなんですよまあその点政治の世界っていうのはちょっと 国民とは違うのかなっていうのはまあ言えてなななんぼなのかなとは思いますまあその結果的にまあ菅総理っていうことでまあ菅総理っていうふうにちょっと中国の方では読み間違えたり韓国の方ではあの安倍内閣っていうんですかね安倍の